浪野の中江地区に古くから伝わる中江岩戸神楽を継承している中江岩戸神楽保存会が平成28年度第36回伝統文化ポーラ賞の地域賞を受賞しましたこの賞は公益財団法人ポーラ伝統文化振興財団が伝統芸能や伝統工芸技術などの分野で 今後の活躍が期待できる個人・団体に対し贈るもので9月30日に行われた阿蘇市並野の小木神社の周期大祭では財団の関係者が10月26日に東京で行われる受賞式を前に撮影などに訪れました今回の受賞では地元小木神社の祭りで奉納されてきたおよそ240年の伝統に加え 神社の隣に建てられた神楽殿での定期公演や様々なイベントへの出演また波野小学校、中学校での神楽の指導など神楽を中心とした地域おこしに貢献していることが評価されました今回の受賞おめでとうございますありがとうございますあー<笑>私どもにこう表彰してもらおうと思ってやったことでもないけども地域の 皆さんの評価をいただいて素晴らしい賞をいただいて本当に嬉しいございます、えー、私どもどうしても体力の続く限り、うんえー、後世に残す指導者を作らねえかなということで一生懸命ただただ夢中になっておるところでございまして本当に嬉しいございますはい。中江岩戸神楽は国の選択無形民族文化財にも指定されており 保存会では神楽殿で4月から11月の第1日曜日に定期公演を行っていて今年は定期公演を始めて25周年を迎えます11月6日日曜日に行われる今年最後の定期公演ではその25周年を記念する公演が予定されていて今後ますますの活躍が期待されています はいあのー、私ども中江岩戸神楽殿では、えー、今年でもう25周年の節目の年を迎えるわけでございまして11月の6日この中江神楽殿午後1時から もう少し早くなるかもしれませんけども時間はですね、えー、なるかもしれんけどやるつもりで今一生懸命あの模索をして、えー、頑張っておるところでございますどうかお誘い合わせ、えー、来 て, て中江のこの神楽殿に来ていただきますようご案内を申し上げます。